今日は4時間で作る作り方の方方でやっていきます作り方の工程を見ていきましょう主に7つの工程に分かれていますまず計量と生地作りから始めていきますアーモンドを1 2 0 °のトースターで5分ローストしたら包丁で細かくカットしていきましょうボールに強力粉を計量しインスタントドライイースト砂糖塩はそれぞれ小さい容器に計量しそのつどボールに加えていきましょう インスタントコーヒーを溶かした牛乳と卵と米油を加えてさらにカードの丸い方を使ってよく混ぜていきます粉気がなくなるまでしっかり混ぜていきましょう粉気がなくなったらカードで生地を広げていきますボウルに貼り付けるようにすると広がりやすいです下準備で刻んでおいたアーモンドとチョコチップ 20g を加えていきますこれから具を混ぜ込んでいきます で生地を持ち上げて2つ折りにします生地を広げてさらに生地を持ち上げて2つ折りにするそしてまた生地を広げるこの作業を10回繰り返していきましょう生地持ち上げにくいですがこの作業がねとても大切になりますので丁寧に行っていきましょう10回終わりましたら ボールの周りとカードをきれいにしていきますここについている生地の材料の一部ですので、ね、丁寧に取っていきましょう生地が乾燥しないようにラップをしていきますこの後一時発酵に入ります一時発酵は2つのやり方をご紹介しています一つは一日で作り上げちゃう方法もう一つは2日間に分けて作る方法です今日は一日で作る方法でしていきますので 室温で2時間置いておきます2時間経ったので成形をしていきましょう生地が 1.8 倍ぐらいになっています少し生地が緩くなってるのが分かりますか打ち粉をしたテーブルに生地を出していきます打ち粉は強力粉を使ってください強力粉を軽く手に取りテーブルにパラパラパラっと振りかけるように使っていきましょう生地の上にも打ち粉をして軽く手で押さえます 綿棒で生地を厚さ 1cm に伸ばしていきます広げすぎると厚さがなくなって美味しくなくなっちゃいますのであまり広げないようにしていきましょう生地の形は気にしなくても OK です4本にカットしていきますのでまずガイドラインをつけますカードで1本ずつカットしていきましょうカットしましたらその1本をさらにランダムにカットしていきますただあまり大きさを変えないようにしてくださいね 大きさが違うと焼き時間が変わってきますのでなるべく形はいいんですけれども大きさは揃えるようにしていきましょうカットした生地をアルミホイルを敷いた天板に並べていきます生地同士がくっつかないように間隔を空けておくようにしていきましょうこのパンはね、焼き上がった後生地同士がくっついてしまっててもあまり気になりませんのでなるべくでいいですからね それでも乗り切らないときには別にアルミホイルを用意してその上に乗せておきましょう。この後最終発酵をしていきます。室温で40分から60分発酵させていきます。乗らなかった生地は途中から冷蔵庫に入れておくようにしておきましょう。60分経ちましたので180度のトースターで10分焼いていきます。きちんと発酵できているかの見極めは打ち粉をつけた指で生地を横から押してみます。 指のワが残っていれば OK ですトースターに入れて焼いていきます焼き上がりが楽しみですねはい、焼き上がりましたので出していきます膨らみましたねケーキクーラーに移して冷ましていきますアルミホイルごと移しちゃうと楽ですその後一 つ, つ丁寧に剥がしていきましょう しっかり詰めましたので仕上げをしていきますビニール袋に焼きあがったパンを入れて粉糖を入れていきますビニールの中に空気を入れて膨らませるように掴んであげましたらこの中で振ってあげましょう全体的に粉糖をまぶしてあげてください 美味しそうですよね。こんな感じで仕上がります。朝食にもおやつにもお酒のおつまみにもぴったりなパンです。簡単ですのでぜひ作ってみてくださいね。ではまた。